こんなもんこんんなもんあれいやイヤホンイヤホンどこえー、っと よし、多分いけてるだろう。知らんけど。よし、あ、モニターオンにしてないや。なんだっけ、こうか。よし。できちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃーんってやつ。えーと、あと宣伝すればいいのか。宣伝つい。ついのつい。 ついついついついついついついついつんふんふんふんあ あ, あちゃめちゃになんか今適当にやってるうーんと何音声ストリームの現在のビットレートが推奨値より低くなっていますあん 音声ストレートよくわかんねえなこれがうんわかりません私にはよくわかりません音声じゃないストレートはあわかんないおいです うん、知りません。音声128。あ, あ画面の方で聞いてみればいいか。イヤホンいちいち抜きさせすんのめんどくせえな。なんかあれみたい。作成病態のやつみたい。 んんんん遅延がね2秒くらいなんじゃないかな知らんけどえー、っと OK ーー次に進もうぜえー、っとコピーしてこっちうん Oh.、Um. <laughs> ミュートだったわ。あっぱっぱばらっぱっぱら。てか差分が前回のまんまだからな。差分が前回のまんま。そして人が来てもコメントがないとわかんない。まあいいでしょう。今日別に。今日別になんか。 すごくゆったりしてるからなんかどっちでもいいかな感はあるあるまじき発言寝坊しすぎなんだよなまったくもう一応クローム閉じしとくかなあめっちゃよくないからな なあなんか進めるか。人来たら話すくらいでいいでしょう。ああ、でもアーカイブに優しくないな。なんて言えばいいなんて言えばいいかなあ、すげえ方向向いた。思った。あれだよ。なんか服考えるだけ。それだけ。 説明が簡潔雑とも言うけ ど,、えー、どうこれ俺逆さまでも使えるんだっけそんなことないかやばいなエンタムなんか鍋意識みたいになってきてる汚いな掃除しなきゃ 掃除しなくちゃいけないなぁ。 あれだ。すールからあれ持ってくるわ。手袋。 これでいいか。これ一応ショートカットに何かつけがしておきたいな。これあれか回転か。ここ M にしとくか。うん。M。 ーム。さてなんだっけここだっけ開いた開いた。えー、っと、モニター位置違う。マウスモードあ、すげえ、マウスみたいな動きする。全然知らなかった。エクスプレスキーこれこれ。これを。 どうすればいいんだっけ あれこれどうやってショートカットゲー設定するんだっけ？わかんないからちょっと。ああ。まずはまずはこれプラスかな。プログラム あわわかんないよわかよ<笑>え f u n c t i o キー e y b あ、a k キーボード、えー これでどうだできたわ天才かもしんねえよしこれでとりあえず怖いもんないな全くね見えない作業してたんだけど。 マクロも見えねえ作業。ってあったくよう。そういうことばっかりしてっから誰も見ねえんだよ。えー、っと。あれか、あとは。なんか音楽流してないのか。まあ、寂しいもんね。これでいいか。最初からずっと使ってるやつな。 これくらいかなわからん永遠にあの調整がわかんねえんだよ<笑>いつまで怖がってんだこいつうるせえビジムうるせえ まあ、これぐらいだな。ちょっとこれが煩わしいから。じゃあね、顔のこれがすげえわわしいから。処理見てるぞ。おだって、あの、名前の読みがね、どっちか分からなかった。ああら雨雨あの方だっけ アメイだっけあれ、アメイだったと思うんだけど。よう こ, こそ、ようこそ。やばいね。最近ね、漢字の、漢字のね、読みが最近やばい。<笑>漢字の読みが<笑>、マジで最近やばい。その、その、 バイトの時もね、なんか漢字の読み間違いひどくてね、あれってなる<笑>。<笑>そう、体調大丈夫体調大丈夫ですかあれだもんね。え<笑>っと、こがもうちょい大きれらちょうど。時間差そんなある ?1。A1 え 3, 3あ1ああ、結構あるな。多分十1秒くらいあるは<笑>そこはもうなんか、諦めよう。<笑>体調大丈夫つくに退院したんだもんな。見てたわ。なんか無事復帰したら何よりだよ滑舌がエグいな。 えー、っとトントンでトントンえー、っとちょっと待ってよ今ねこの顔の煩わしいのを一回撮らないといけないそう体調がね喉っつってたからね 割と心配ではあったけれど。ああどれだっけこれかな俺ってこれ、何番目の俺だっけうん。まあ、ホラーゲーム用の俺なんだけどさ、これ。なるほどね。自分のファイル名を。 えー、っと、ファイル作って、まあなんか何でもいいや。これを、とりあえずこうか。えーっと、ここをやって、まだ何も作業してね。 これでとりあえず行こう。えー、っとなんかまあ一応一回画面隠して、したらもう一回読み込めばいいんだっけ？あどこ行った？あできたできた。 <笑>めちゃくちゃな画面しよう待機画面つまんねえなと思って、まあ、まだまだつまんないんだけどねん少しでもにぎやかしになればいいなと思った末があれんで こうか。やるか。やりやりのやり。何するかってえと。わあー、なんかすごい経過でした。あ、これ水彩だ。何するかってえと、まあ、純粋に。あれだよね。 新しいデザインを考えるだけなんだけど<笑>新しいデザインを考えるっていうのがね割と難しくてえぐれてんじゃんこれしょうがないここら辺のねうまくいってないのは技術不足というかなんかうまく出力できてないからってことで いいでしょうこれだってこうだもんな削り方は削り方っつってた何自分の体削んなきゃいけない肩これぐらいそう服服なんだよ 服がさマジでわかんねえなにみんなさあんなおしゃれなんだろうな全然わかんねえもん俺そうみんな悩んでるみんな悩む ミュートだったわなんかね入るやつ作りたいなあれミュート溶けてるかな溶けてるわあー 待って手袋取ってくるがなんか永遠にいるわ。じゃあ、ライブツーリバがするやつ作りたいんだよね。せっかくさ、ライブツーリー触ってるからさ、その、<笑>気持ち悪い。えー、っと、違うんだよな。 エタ塗りでいいやえっ と,、えー、っとだって今のとこねそのメッシュの部分とあれしかないからね 体のラインってどうなってたっけ基本的にラインが出ないのばっかにしちゃってるからなうん<笑>こっから削っていくのかって話だけどな から削っていくのか困惑えー、っとエア複製してえー、っとこうしてこうあじゃった<笑> 端的に言ってキモいが<笑>。いいのかお前はこれで<笑>。端的に言って気持ち悪いなぁこれ。T ーポーズなわけでもねえし<笑>。えー。 腕腕の太さえこれ純粋に服の上から考えた方がいいのでは<笑>気づいてしまった な, なんかこっから考えた方が早いよそれかあれだな あのここまでにして こ, ここまで俺を脱がせといてそう大いた体体がこうなってんだよな。 ちげえな、ここまでか大体謎の光源があるからね右から右左かこれ俺からしたらそうねこれただ普通にブツブツ言いながら作業しても面白くないんだけれどもなんでしょうね できる話かそう昨日ねあのこれペンタブの音うるさいペンタブの音うるさいペンタブの音うるさいからちょっと抱えてやろう よいしょ。うんとね、なんだっけ。そう、バイト中だ。その、1周年にやったさ、ホラーゲームの影響かなんか知らんけど、休憩室から出てきた、女の人相手になんかめちゃくちゃビビっちゃって、声出ちゃったんだよな。めっちゃ恥ずかしかった。 バカバカみたいな声で知って恐ろしい声が出たはぁっつっちゃってあの驚いた女の人にあのめっちゃ謝られたもんね申し訳ない限りだけどそう 普通にあの、対面でさ、あの、すれ違うときっていうのもう大体あの、あっっつってなんか、通り過ぎるのがデフォなんだけどさ、そう、ホラー作品のとは<笑>敏感になる。普段からさ、ホラーなんて見ないからさ、見ないやんないからさ、 ターレさいつも見ないからね。ダメ。めっちゃびっくりした。ね、この線。強調しないほうがいいよ、お前。えー、っと。え<笑>ら、鎖骨描くのが下手くそだって悪い。いいんだよ、出力するのが下手くそでも。全然わかんなくなっちゃう。全然わかんなくなっちゃう ガチビビりしちゃったえっ、ー、こっからかいやライブツーリーだけしてたいライブツーリーだけしていたいよ じゃあこっちの上から書いていく何なんだろうね冬服冬服なの冬服なのかなまあ2月までは正直全然寒いんだよな2月までクソ寒いからなんだろう ジャンバーなんだろうかまずまず何切るかなんだよなあもうキーボード遠いよいしょえーっと プップププンまあねそれを気にする気持ちはわかるなんかよく言われてるもんねまあでもいいんだけどね見たい時に見るもんでしょうえっ、ー、とこれがあれだけどねあの 1周年の時だったら行かないでって言うけど<笑>絶対に言うけどな俺はな<笑>何着る<笑>何着るえー、っと和菓子の和菓子のあかり あかりさんどうも、こんにちは。こんにちは。おもむきみだてです。今ね、あれ、すごい単調な作業をする枠ですね、これはね。あの、新ビジュアルをね、作ろうとしてたんだけど、1周年までに。てか、最近1周年を迎えたんですけど、えー、っとね、 その時に発表するはずだった新美術パーにしちゃったから今ね着るものを考えながら作業してる単調ですねしかもねめちゃくちゃ地筆なのでね多分この枠では枠組みすら完成するか怪しいんだよなこいつさ こいつっていうかさ、俺さ、立ち絵の時点でさ、めっちゃ、いつも口開いてんの、なんか腹立つんだよな。自分なんだけど。肩のさ、このなんか、肩がさ、なんか、これでなんかなんとなくいいか。よ い, いでしょう。 何る着 る, 着るうん。ジャンパーがいいジャンパーがいいんだよな。そう。他のさ、個人の方とか見ててさ。あの、ジャンパー着てる人を見ると、あの、ガッツポーズすんだよな。好きなんだよな。 好きなんだけどあれ難しくないかすげえ難しいと思うなぁゆるいね格好がジャンパーが好きなんだよなうん どうしたものかあれ告知ツイートできてないっけまあいいか格好としてはさあのすごくねあのそうこでさあれなんだけど そんなこと言われたことないけどさあの三枝アキナとさそのメッシュの位置が完全にかぶってるんじゃないかみたいなさやつがあるけれど全く意識はしてないんだよなただどうやってもその追加の時期があっちより後だからどうしようもねえ部分はあんねな いや、もちろんね、あの、俺があそこを好きだから、影響される可能性があるのは全然あるけど、それ以前に決まってたことだから、そう、ちょっと決まってたことだったから、ちょっとあれなんだよね。 なんだろうとりあえずシャツかなぁジャンパースタイル。検索かけるか<笑>。<笑>男物のジャンバーとかってみんな出てきてんだろうええー。ジャンバーっていうのジャンパーっていうのあれって。 あのねスカジャンとかね、あの、スカジャンと、なんだろう、なんていうのかな、おっきめの、なんか、モコモコと違えんだけどな、ごっついやつ。ああいうの好きなんだよな。ユニクロファッションでいい気がするんだけど。 朝でもさなんかおしゃれなやつ調べるとさなんか薄いんだよなジャンボーどうやってもこれ見ても薄くない薄くて寒くないのかなあこういうのこういうのこういうのっ て, てもわかんねえなノースフェイスとかのやつか コートとかね、あれ寒いからいらないんだよな。中学生の時はあの友達が来てて、あの、黒い、あの、長いコートいいなって思った時期あったけど、着てみたらそうでもないんだよな。寒いし。やっぱジャンバーが一番。 うん。ジャンマーの中に何を着るかだよな、でもな。黒インナーでいいか。黒インナーでいいか。そうか。 ロインナーってどんな感じだっけ黒いンなーふんふんふんあれなんか息気が激しくなればいいなっていう枠だからなこれかな 透明度が黒インナーだった ら, らあれサードを黒インナーで考えちゃえばいいのかしたらよしたらどうなんだあゲーム開きっぱなった <笑>あくびが出ましたゆるすぎるうんこうなると目立ってくるのはちょっと首が長いんじゃないか疑惑だよな<笑>それは今更気にしてもっていう 代表でしょうこれ作業って書いたっけ作業って書いたわ作業って書いてんなら問題ないわいなねえんなねえあのー 去年の冬からね、着るようになったけど、まあなんか体がおじいちゃんになってきてるんだろうなって思うよね。みんな手放せなくなってきてる。もともと別に全然手放して、手放してっていうか、着てなかったのに、着たらあったかくて手放せない。 うーん。みんな。うーん、これさ、手いつも読んだけどさ。 つも迷うんだまあ基本的に右手は可能なら前に出したいんだけどリーグの時にリグ ミュートできてなかったら事故だよなこれな汚い塗装をするときはミュートをしているかなうーんお、ええ ああインナージャンバージーパンそろそろジーパンから卒業したい感じもあるよないやでもジーパンが一番だよな寒いけど えテゥルルルルルル。 でもねジーパンだとやっぱ生える部分が作れないよねっていう生える部分なんか生やす生やすってもう生えてんだろ 耳, 耳じゃねえわ足しびれた足ビ リ, ビリ痛い痛い痛い痛 い, 痛いガンガンに足しびれてんだけど ジ, ジ, ジ, ジャーってパッ足痛<笑>えーっとうん？洗濯範囲になってるああ 上の線が薄すぎて境界線が分からないまあでもなんかこんな感じでしょうこれあれで塗った方が早いなえ投げ縄選択 いやデザインセンスが欲しいトゥルトゥルトゥルトゥルトゥル 完全にあのこれでお茶を煮こしてる感じがすごいわインナーに早着替え うんあなたの体の境界線はどこから私は首から。でもな、ここでな、運よく、形が少しでもできたら、とっととね、本当はライブツーリーの作業の方がしたいんだよな。 にね、早く取っかかれるといいんだけどな。あのー、何モデリングチャレンジみたいなやつ、あれデザインからやれって言われたら、俺一生完成しねえもん。 ああよくさ最近なんだっけ喋り方がまたなんかどうたらかんたらみたいなのを見るけどよくわからんからエコーでも吐けてよわかんと思うもんね すごいなんか間抜けな形しとりますけどこれを濃くしたいなえーっとここかこれちょっと薄くない うーん。あ, あ、無言のちっと。作業だから無言でいいんじゃないの？知らないけど。 ね、人が来てるなら私もって感じだけどいない分には別によいしょ人の作業を出すなんて見ないからだもんな線が汚いんじゃ ベクターレイヤーってやつ使ってみようかな。ジャギが減るのかなこれを使えば、ジャギが減るみたいな。減るのかな、本当に。 誰が言ったわけでも何でもないので、うん、そのソフトのことを正直よく知らねえんだよなその 作業を見に行ったときになんかコメント欄でそんな話があったからあなんか儲けもんじゃんくらいに聞いてただけだけどわからないいやなんか本当にわかんなければ助けを請うべき相手は知ってるんだけれどなんか申し訳ねえな なんか違うな<笑>あれかこれかわからんどのペンを使えばいいのかわからんどのペンわからんどのペン使えばいいんだ こうかな<笑>あのあのどんどんどんどん人の肩を削り慣れ方にしてくれやめない太くね まあ外側は太いくらいでいいのか外側はこれくらいでいいのか内側の線を細くすればとたとたとうるさいねやっぱこれ手袋 常につけたほうがいいな。普通に書くときの手の滑りがちげえ。体勢が悪いな。うん。あドタを、ド タ, ドタやってたな。ドタドタじゃなくて、なんだっけ。ドタ オ, オートチェストがやったな。懐かしいな、も、ま、はあ、や。 オートチェス。やったよね、一時期。やったから俺もやったんだよな。あ、ちょっと待って、これ。黒じゃねえかもしんねえ。オートチェスさ、その、感化されてやってたけどさ、結局のところ。おムニさんだ。 ゃお絵かきだ今ねあれしてるよ服をね考えるって言いつつまだインナーしか考えてないお絵かきお絵かきの森とかやりたいんだよな無理さんあれだよねなんか最近書いてもらってた やつだっけあれファンアートあれすごいいいね、うん、びっくりしちゃったあれはっよって思った人のファンアートねめぐるのめっちゃ好きなんだよなあのもともとさいた ソシャゲの界隈でさ、ファンアート結構盛んで、いや、盛んでっつうか、そこで初めて触れたのか、そういうやつ。初めてその文化に触れて、は神かって思って。いいね、ほんとに。 本当に、いいことですよ。<笑>って、語彙力がない。語彙、語彙がない。すごいよな、人のこと、人のこと書いてて楽しいってさ、気づけなかったもんな、あれなかったら。 筆がすぎるんだよなめちゃはちゃめちゃに支質。だってあれがブラウザえ、ね、ブラウザがずれてくれないくそう マジで言ってるマジか。それはあれだな。もう俺も書くしかねえな<笑>。それさ、あの、いや、まあ確かにそれが羨ましかった部分もあるんだけどさ、実際に自分がさ、その、自分もね、あの、そっちの、 立場っていうか、その、立場、んわかんない。言葉が出てこない。ひたすらにニヤニヤするだけしかできない。<笑>なんかすごい気分だよね。な、なんなんだろうこれが、これが、親愛みたいな<笑>。楽しいんだよねしかも、あの、書いてて。 えー、体のラインがわかんない。せっかくね、やるなら書き合いっこいいかなってちょっと思う。<笑>そん俺そんな絵うまくないけど。<笑> 押しとかも書くじゃん自分でさ自分でね書いた自分の押しがなんか微妙になんかあれでうふってなる時はたまになんか押しはなんか この程度じゃないみたいな<笑>この程度じゃねえっていうなうだっておしおしだってあれだもんなおしだって えェイボート入ったかと思った入った入ってもいいよそう本気が一番強いんだよやっぱりでもお俺のさ俺の推しのさ頭がなんかあれなんだよねこんななんだよね こんな の, こんなのバラみたいな髪の毛してんのもうさこれだけで面白いのにさもうべて面白いんだよねやばいなんだっけ<笑> もう俺も頭にこれつけたいもん。大好き。マジで大好き。で、あのね、個人さ、今のはあの、普通に企業の推しなんだけどさ、あの、個人でさ、 あのゴミひとって方いるじゃんいるじゃんって<笑>あのすごい知ってる風に言ったんだけどいるんだけどあの方のねそのなんか関原吉田その方のね色使いがさ白黒なんだよ なんか、いろいろさ、工夫とか凝らしてさ、ビビットカラーっつーのとかさ、使う人とかさ、本当にただわけわかんない色を使う人とかさ、いろいろ言うけどさ、白黒であそこまでなんか、何味を出してるっていうか、独特の雰囲気を持ってるさ、 感じの人初めて見て見さすげえって思って<笑>びっくりしちゃったんだよなそうあのもともとキーを押してたからさ全然個人知らなかった知っててバンズとか やべえれ、格闘もちょっと。知ってて、バンズ。知ってる、知らないくらいで。うん。すごいよね。 そう色がうん、まあ、あの俺が白黒多いのはあの純粋にそういう制約があるのと、あのー、色の使い方が下手なだけ<笑>なんだけれど憧れとかではなく悲しいね無彩色好きなんだ これベクターレイヤーって本当に働いてんのかねうーん体のラインこれで大体あばら うーん。おお、すごい、すごい。あの、コメントを見てる端末の方で、あの、なんか、あれだよ。なんか、窮地の中の、あの、なんか、集まろうぜみたいなやつの話が進んでる。俺は全然参加してない。<笑>めんどくさいから。 窮地っつっても高校なんだけどさえー、っとわからんもう人体がわからん俺には鎧みたいな鎧武し武不足者 モンやりてーなーあのスイッチで出るさ新作の新作のゼノブレードのさリメイクがやりたくてそれまでにはちょっと買いたいな感はあるんだよえー、っとエア複製して しかもあれしょなんかポケモンなんか伝説のポケモン全員出るみたいなやつ見たんだけどさあれすごいよねただ伝説のポケモンってあれどうやって出てくるんだろうね買いましょう買いましょうかまあまあか買います多分 そのうち<笑>そのうち買います<笑>バイト頑張んなきゃないやでも来月とかね頑張るからワンチャン買うよ鏡してるもん<笑> 動物の森とかやったことないんだよなあのゲームゲームがさあのあんまりやってなくてさなんつうんだろうマリオとか カービーくらいしか。それこそゼノブレードとかに関しては、あの、スマブラで知ったから、えっと、ウィーのやつを、ブックオフかなんかで買ってきて、プレイしたんだよね。え、どうもやったことないの初めて聞いた。マジで言ってる。<笑>マジか。 初めての人間になっちゃった<笑>どうも、やったことない聞いたことないかあ、でもね、その何々やったことないの初めて見たって言わよく言われるんだよねあのドラクエとファイナルファンタジー 僕もやったことないしうん割とやったことないようんドラクエやってみたいなと思うけど<笑>また右足しびれた<笑>血流悪いのかな<笑> お初めてのゲーム、どうもりか。でも、どうもりハマったら楽しそうだよね。絶対あれでしょう。あのー、あるよね。どうもりの、あのー、ヘアコンテストみたいなのとか、絶対やるよね。この界隈。 そこだったら絶対アタックかけやすいもん企画としてやっぱねあのゲームのね多分やると思うんだよな多分俺はその時もあの指を噛んでるんだけど なんか、傘のガラスら自分でドット打てるみたいなの聞いたことあるよ。で、なんかたまにあの、ファンアートであの、銅盛りでその、その人イメージの服作ったりとかする人いるよね。 サインペンあマジックペンあれあれ あ, あこっちかやべえわかがななっちゃった当たったよいしょこのさ中の区切りつけない ねえ、区切るときめんどくさいんだよね。ライブ通りだけしてたい。まあでもそうだよね。ドットイッシュとかじゃないと難しいです。それそうだ。ああ、なんか昔、ソシャゲの。 おしゃげの通いの時になんかめっちゃととどはまりしてる人いたなぁだなぁどうもり買ってみてちょっとその人に頼んでみたいな一回な まあ、ソシャゲ界隈にはいまだにいるんですけどね。<笑>もうなんか、昔の話みたいな話だけど。別に普通にいる。最近4周年迎えたんだよね、ゲームがね。やってるやつの。こっから区切るか。こっからか。ライブツーリー挫折した人。 本。なるほど。それはね、今ね、俺的にはね、あの、あの、ただでいいからちょっとやらせてくんねえかっていう気持ちと、すでに人に頼んねえんじゃねえかっていう、あの、かっ、何、言っていいかどうかの葛藤で、今口にしたから全部アウト<笑> 今<笑>ここであれかあの出してた動画をすぐ見なかったあのえでもあれだよね 3D じゃなかったっけ確かごめんねあの完全に記憶で喋ってんだけどさ 3D だった気がするあれあってたでしょあのー、なんだっけなんか、うん、楽しそうなやつやった楽しそうっつうか楽しそうっていうかあれあのすげえね俺が好みのゲームやってたんだよな影がどんたらかんたらみたいなゲーム スリ 3D に逃げました。逃げじゃない、それはもう。<笑>マクロも逃げではない、それは。でもね、よかったら教えようかっていうね、腕じゃないんだよ、俺も。 簡単に作れるソフトがあるので、簡単に作れるっつったら、なんだ、V ロイドとかっていうのがあれか、そういうのに当てはまるのか。でも別になんか普通に、なんかプロの人とかもそういうのを使ってるし、別に逃げではないと思うけど、簡単に作れるもんがあるならそれは簡単に作れればいいし。 リンゴだったらしい待ってあれだよ俺が好きなえっ、ー、と漫画家の人も V ロ, v ロイド使ってるし全然え V ロイドすごいねあんなきれいにできるんだ 3D モデルだいぶ綺麗じゃない ?3D あのマクロも触ったことねえからさうんはあすげえんだな俺も触ってみようかな えー、いや、フルスクラッチしてみて気持ちもあるけど、やっぱりその、完成形が既にあるのとないのとは違うから、違う。だってあれだろ簡単だって言ったって、結局、 絵描くみたいに作れますよ。<笑>そんなに<笑>そうなのすごいね。てか、絵描ける人間がすげえもん。何みんな絵描けんのみんなの腕煮込んだら、絵上うまくなんねえかな。 あ、はあ、見識が広まるな<笑>。すげえ。うん。なんだろうね、あの、俺が作業するとさ、くだらねえ作業しかしてんのにさ、あの、何つけたタグに、んつけたタグであの、検索かけてきて、あの、何 お仕事を受けてる感じのライブツリーの方来たりさ、V ロイド 有, 機有識者とかさ、来るしさ、すごいね。俺、こういうの大好き。起<笑>炎ってやつだと思う。ピエン びっくりしたなあの時<笑>お兄さんねいやまあ来るだけですごいのかと言われたらわかんないけどあれだよね運、うん、がいいんだろうねただい<笑>まだにあのあの すごいね、質問したいこととかはあるんだけどね。あのー、わからない。あの、どの、どの時間にあのお声がけするのが失礼じゃないのかわかんなくて。わからない。あの、ダメさ。ここ一番で、あの、発揮しちゃいけない、あのー、コミュニケーションのあれを、 引き起こしてしまって。<笑>インナーってもっとなんか雑貨さが書いていいもんじゃないの コミュニケーションのあれとか言っちゃってるもんさ<笑>。ダメなんだ、あの、最初の一声がさ、とっても苦手<笑>。だからね、あの、こういうね、場にね、来てくれるとね、とても、何、その接しやすいってね、 言おうと思ったんだけどそのその方も普通にコメントをくれたからあのただ単に俺のあれなんだろうなって思う<笑>これさこうなると俺どんだけダボダボの服着てたんだろうおっハイゴリだ ハ、は、イ、い、ゴリハウマはハイ、ま、ハ、は、ッ、い、ハイマウンテンゴリラ。ようこそ、今ね、あの、服考えるとか、あの、ほざきながらね、インナーしか決まってないしね、あの、インナー書くのにあの、インナー書くのに何時間かかってる待って、<笑>インナー書くのに1時間くらいかけてる。 そうまあ可愛いかどうかは別としてあのダボダボの服好きなんだよねただ腰パンは嫌いなんかねあのあのさまた脱線するんだけどさ高校生の時にさ、まあ、なんかみんなさ みんな学ランだったんだけどねみんな学ランだったんだけど普通に着てるじゃん普通にさみんな履いてんじゃんあの単卵でもなんでもねえから単卵単卵でも中卵でもない 中くらいかな、ね、あるじゃんこれがさ、普通だとしてさ、なんかさ、すげえ正小さいやつでさ、普通にサイズ合ってるからさ、着れるはずなのにさ、なんか、なここくらいにさ、あの、ベルトの部分あって、なんか、 もうなんかほぼ脱げてるみたいな腰パンのやついてさ、何がしたいのお前みたいなやついたんだよね。てかお前パンツ見えてねみたいなやつ<笑>いた。わけがわからなかったな。なんだったんだろあいつ。全然違うクラスだったからあれだけど。 何の露出卿だったのかなまあまあ自己表現の一つなんだけどなんかまあ木崩しってあるのは俺も分かるんだけどさ俺も別に普通にあのなんならあの第2ボタンくらいまで普通にあの 何鬱陶しいから開けてたけどさ。よく怒られたけど。なんか、尋常じゃなくった<笑><笑>パンツ見、な、な、脱げないのかなって思う<笑>。 はあれかファッションの話なのかあ、やっぱファッションの話してんじゃん。おファッションリーダーだ。ファッションリーダー。こんにちは、イメチェンですか。おつツナマヨおにぎりさん。お久 し, お久しぶりお久しぶりではない。2回前ぶりくらい。 2回前ぶりくらい<笑>ちょ。ちごめん、何言っていいか分かんないね。これの。あ、頭か、これ。俺の。2回前ぶりくらいってお久しぶりだね。えー、っと<笑>。 イメチ ェ, <笑>ェンですかイメチェンです<笑>。のさ、色使いとかもさ、よう分からんでよ。その。いや、ファッション誌でも買ってくれよかった。<笑> うん、冬服はさすがク学コするきついからファイトです言葉がおめえぜわかんないもんマジでだって今何一番新しい 買った服なんかあのー、なんつうのあれカタログ的なの見てさ「あのこれ」って適当に選んだあの黒の無地の服だからねよしジャンバー切るよいしょ なぜ家の中でジャンバーを着ないといけないのかここが寒いからでし ょ, しょ急にもぞもぞしだす<笑>ジャンバーオン ASMR ASMR、まあ、ま、ま、ま、まあ、ま。ASMR さ、あれ多分聞いたら廃人になるなって思うんだよ絶対聞かねえ。絶対に聞かねえからな。ファッション、ファッションね。そのさ、北海道のさ、女子高生がさ、 その、生足の時のさ、恐怖がすごいよな。やっぱりね、寒いからさ、あれ履くんだよ、あれ。なんていうの、あれ。靴下みたいなやつ。ソックスソックスじゃねえな。なんていうの、タイツわ、うん、かんない。 あれを吐かないでさ、生橋の時って、何なんだろう、精神状態がおかしいのかなって思っちゃう。うん、タイツタイツ。うん、あっちだわ。あっちだわ。<笑>くそ。ずっと口開きやがって。口隠そう。 近くしちゃうもんねいやかわいいんだろうけどさ風邪ひくよって思っちゃう<笑>忍者あ い, いえ い, いえ、忍者忍者なんで。忍者のさ、これかっこいいよね。女の子は寒さよりもおしゃれを優先すると思います。たくましいね。いやまあ、俺が無頓着だから、なおのことよくわかんないんだろうけど、まあ否定はしないんだけどさ。しっかり保温しないと、後で一体見見えますね。はえ。 乾燥すんのかやっぱしもひげみたいにしよう<笑>これうんジュ術カートはあ 地域差もあるんだろうけどやっぱおしゃれなのかなやっぱ<笑>何これ<笑>何書いてんだろう俺なんか SCP になんかこんなのいなかった俺 SCP よく知らないけど<笑> すごいさあの近所の何か何も分かんないあのおっさんみたいな話してるけどあのおっさんじゃないですよ<笑>えー、インナーよりチーパンが中に入ってるのはそれは俺のウエストは細すぎ俺のウエスト細かったわ それだ<笑>それだ<笑>あそれだあ完全にこれああえうまくできてる<笑>まああのこれであの俺が自分の口を見なきゃ済むそうウエスト細いからねなんかずっとね ーすげえそうなんか上に行くたびにあの口を見なきゃ済むように別にねあの嫌いなわけじゃないんだけどねなんか知らんけどなんか知らんけど腹立つウエストねあの遅すぎてね であとはね、その小学生の時にさ、ゲロダボダボなさ、汚い言葉が、えー、はちゃめちゃにさ、ダボダボなさ、ジーパン買ってもらってさ、それがあの、最近ようやく履けるようになったっていう。で、今。えー、っとね。 か, 何いいかえー、っとねえー、っとねそういうはいいぞまあ太いよりかいいのかもしれないけど当人としては複雑な心境だよねめんどくさーい るいてポンあれあこれここに書いてたかじゃあこれは何ただ太いは太いでまあそれで合う服とかも出てくるだろうし わかんない。服のことは俺にはマジでわかんない。そう、あのさ、ツイッターでさ、よくあの、オタクファッションみたいなの流れてくるじゃん。あれね、あの、あれだった俺は、あの、無頓着にあの、黒い服を着ちゃうタイプのやつに当てはまってた。 ちょっと落ち込んだ<笑>あの。他人の評価みたいなね、かっこいいことをね、言いたいんだけどね、あの純粋に傷ついた<笑>。 飛び出し、メーター。い 男性は黒い服多いので、まあ、そうなのなんかね、あの、血のパンみたいなやつをね、いまだに血のパンっていうのが何なのかよくわかってないんだけど、血の、血のパンをさ、履いてるやつなんかおしゃれだなって思う。なんかいろんな色あるじゃん、あれ。なんか茶色みたいなのとか。 あのなんか組み合わせ分かるやつすげえなって思ってあのさ中学高校とさ制服だからさあの大学に入ってさ服って言われた時に金はねえしなんかよくわかんねえし あんってなっちゃうんだよなどうもとりあえずパーカー切るけどトリマパーカージーパンはあれだよね文明の器だよねって思った<笑> 水色で塗ったらダッサダサダサのダサじゃん<笑>なしでどうこんなに黒いの君はすぐすぐ黒じゃんあこここれマスクのレイヤーだったのか なんだろううーん。揺らしたさはあるんだけどな。てか、細っそほ、骨じゃん。 うんジャンバーだよなジャンバーの中に何着るかだよなこの海岸だってね正直真面目に。 大変なことに気づきましたね。まあいいです。もうすでに1回4人集まった時点でもうやめてもいい気がするんだよな<笑>。 望みが低すぎる<笑>。いいねなんか。固定の顔ぶれが来るようになるのは、なんかいい傾向なんじゃないですか。知りませんけど。僕は知りませんけど。 何切 る, るしか言ってないジャンバババババジャンババババババ ン, ンバババババババババババババババババババババババババババい。ババババ うーんやべまたそのねまあとりあえず差分を作るとして中身は全部作っときたい 次のね、やつでさ、はあ、マスクと同じでいいか。次につけるのが、あの、最初の方キーバインドが使えなかったから、 できなかったあのこれこれがさあの前回やったんだけどあれみたいな感じでつけんのと。 それと、まあ、喜怒哀楽だよね。それとね、それに加えて、まあ、同じ機能を使って、これだよね。もうしょじゃない。結局ライブツーリーの話しようとしてる、こいつ。 これでしょそろそろさようやくできるようになったんだよこれこれこれこれ 俺, 俺的にはこれが一番大事ちなみにあのこれは今ここ これ、この部分。言わなきゃわかんないし、言ってもわかんないし、要素はない。そう、これをね、そろそろどうにかしたい。一年やったしね。そう、こればっかりはね、 そろそろどうにかしないとそろそろどうにかしないといかんからする大好この3つかなこうかな。 これで、あれだわ、これで、今日終わり。ふうん、多分あと何時間かかっても終わんないし、あのー、とりあえずこれだけ明言して終わり。じゃあ、あの、あとね、名前呼ぶか。 えー、っと、ハイマウンテンゴリラ、ツナマヨおにぎりさん、唯一無二さん、上の方に何かいたね、和菓子のあかりさんとアメイセンソさん、おつでした。